どうも料理のおさん、リュウジでーす。はいということ で, で、すね今回は僕のレシピ、えー、結構最近、デブ飯が続きましたので、えー、ちょっとバランスよくきいきたいなと思ったので、今回はですねお豆腐、皆さん大好きなお豆腐を使って、しかもです、ね、もうほぼお豆腐だけです。なのに、ものすごく美味しいですね豆腐のガーリックステーキっていうですね、えー、レシピがありますので、そちらをちょっと今日やっていきたいと思います。えー、作り方ねちちょょっっととした、まあ、コツがあるので、まあ、そこら辺もちょっと見 て, いって いいたただきたいなっていうふうに思いますではですね材料説明いきますえっ、ー、とお豆腐ですね、えー、こちらが木綿豆腐 300g になりますあの木綿を使ってくださいあの絹だとねかなり作り方難しくなっちゃいます木綿にしてくださいはいあとにんにく1かけ、えー、あと調味料ですはいそんだけまずですね豆腐溶けといて、えー、にんにくから切っていきます皮をむいておきますこれねおろしにんにくとして使いますので皮をむくだけで結構です はい、あとですね、ちょっと芯が今回ちょっと あ, のあるので、えー、芯を抜いていきます真ん中切れ目を入れ て, こうやって、ね、っとこ芯がここ、ね、ありますので芯を抜いてくださいねここをおろして使いますから、ねえーでですねまあ、今回の主役のお豆腐ですねお豆腐ちょっとあの変な切り方なんですけど こ, これでですね、はいえー、と縦割りですカッこれ で, です、ね、ステーキカットになりますの で,、ね、でこちらで作っていきます はいそしたらですねフライパンを用意してえっ、ー、温めていきます、はい、じゃあフライパンが温まりましたらバター今回は 15g いきますちょっとね豆腐が脂肪分ないのでねバターでコクを出していきますで完全溶かしちゃいますねお豆腐ですねもうねじゅーっと焼き目をつけていきます、ね この時はまあ強み、うん、中強みぐらいで焦げ目がついたかなっていうところですねちょ、ね、っと焦げたいと思いですねい い, いい感じの焦げ目がついてますこんな感じですよ。こんな焦げ目が美味しさの証なのでね、えー、これぐらい入れついちってくださいね裏の方が かはいあいいですねこ の, こ, のこの焦げ目この焦げ目を覚えておいてくださいこの状態で調味料を入れていきますまずお酒大さじ1みりん大さじ1はい醤油大さじ1砂糖小さじ3分の1それとにんにくですね、はい、こちらも入れていきます 今回ねにんにくがちょっとちっちゃいので全部おろしちゃって大丈夫です大きめのにんにくだったら半分で大丈夫ですでこれでですね、えー、ちょっとにんにくに火が通るまで、はい、ちょっとね、豆腐と一緒に煮込んでいきますまた味の素も入れます123振りです豆腐うまそうでしょこれねはいこれぐらい煮詰まったらもう完成ですこれで盛り付けいきます こんな感じで盛ってあげてですねうまでソースこれか ら, だらりとからリこ美味しそうにかけてあげましょう<笑>うまそうだねこれはで仕上げにですね、えー、とブラックペッパーかけてあげてくださいこれが、えー、結構決め手ですはいそうしましたらですね、えー、こちらで豆腐のステーキの完成ですイエーイ はい、といととうことでですね、完成しましたので早速食べていきたいと思いますどうですか、このね、俺、あの何回か作ってるんですけどね、これね、一番うまくいい感じの焼き目がつきました、これ、もうちょっと見ても、めちゃめちゃうまそうでしょ、これ、はい、テリりが、これ、最高にうまいと思います、はい、ちょっとね、食べていきたいと思います、あの、ステーキなのでナイフっぽく食べたかったんですけど、も、崩れそうなので、えーと、走っていただきます。はいいただきます うーんこれ、バリうまいね、これね、これ、久々に食いましたけど、めちゃめちゃうまいです、これ、はい、もうタレがね、うまいのと、豆腐がね、もうこの焼き豆腐ですよ、この焼き豆腐 の, あの香ばしさ、これね、バターで焼いた豆腐の香ばしさ、めちゃめちゃうまいです、これ、これね、これはですね、やっぱりね、やっぱお供がないといけないですよね、え今日はですね、最強のお供、持、えー、ってきました。はい えー、ストロロングゼロですねトリプルスリーレモンです、はいこれね、友達にねおすすめされてねこの間ね、えー、買ってきて、えー、買ってき た, たて置いていかれたものを使ってくださいこれ、ね、絶対このねコクのある豆腐ステーキともう合うでしょこれ合うに決まってるさ最近ね料理動画というよりね僕が酒飲んでるとこ見せつける動画になってきましたこれね、はい、僕はあのそっちのそっち方面も全然大丈夫です う ん, うーんこのタレがうまいちょっと待ってちょっと待っていただきます酸 っ, ぱ酸っぱいよすっえいやいやおいしいんですよおいしいんですけどちょっとごめんなさいあの僕ね酸っぱいのね苦手なんですよね あんまり好き嫌らいけないんだけどちょっとです。っぱいですこれこれ、ベロベロに酔っ払ってないと飲めないハイボールハイボールにしますすみません、放送事故ですお待たせしました えー、とちょっとね、えー、ごめんなさいさっきね放送事故がありまして、えー、ちょっとですねストロングゼロのレモンは好きなんですけどちょっとトリプルレモンになると僕は酸味が強いってことが分かりましたのではい皆さんも、えー、酸味に強い方はおすすめですあの僕はちょっと弱かったので今回はハイボールにさせていただきます、うん、肉 い, いらないかもね豆腐でこんなにうまみが出るっていうのすごいなこれほんとにね結構昔のレシピなので全然こう忘れかけてたんですけど ちょっと思い出木綿豆 腐, 豆腐冷蔵庫に残って何やろうかなと思った時にこれをちょっとやってみようかなと思ってやってみたんですけどめちゃめちゃうまいですこれほんと豆腐だと思えないほんとにこれ主食もう こ, れこれでご飯いってるこれだけでご飯いきますね、はい、ああお前だお前だ信じてたよお前信じてたいやうまいっすねこれねあこれこれマジでうまいっすいつもうまいって言ってますけどこれほんとマジでうまいっす、ね、うん ホント幸せホントいい本当トこの YouTube チャンネル本当トいいと思う僕何がいいって僕がいいもう一人で作って一人で飲んで一人で完結するっていうですね、はい、この孤独な感じがとてもいいですね、まあ、一応ですねカメラマンの、ね、目の前で言うんですけど、まあ、とにかくね本当トうまいです で僕が酒に合うって言ってるレシピのほとんど大半はご飯にも合いますから、えっと、お酒飲まない方ねあのお酒飲まない方がこのチャンネル見るとその酒飲みあろうがっていうふうに思うかもしれないんですけどこれね実はねあのご飯に合う料理って大体ね酒に合うし酒に合う料理は大体ご飯に合うんですよ飲まれない方もですねこれねこいつ酒飲みだからなっていうふうに思っていただいてえご飯で食べてくださいえそしたらですねもう本当にねもう幸せの国はすぐそこにありますから この豆腐ステーキこれ本当にうまいです、はい、でご飯でもお酒でもどっちでも本当にいけるぞこれなのでぜひですね、えー、こちら外もね美味しいなっていうふうに美味しいかもなって思っていただいた方はぜひやっていただきたいですこれからちょっとバージョにします、ねはい、今回の料理うまそうだなとかちょっと作ってやろうかなとか思っていただいた方はです、ね、ぜひ、えー、チャンネル登録および高評価を ぜひ、ね、よろしくお願いします。